唔怕係勁一第一次變超級些人就就很少人才大事大事大事先生那何不可能真实的身体也很重重心 表に出てみろ地球とおんなじ広さらしいぞ迷わねえように気ぃ付けねえと死んじまうかもな こ, こんなとこで一年も早速修行始めるぞ遊びに来たんじゃねえんだまずはご飯をスーパーサイヤ人にする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 兩個都不知邊個勁啲，不過應該不用唔用勁啲不勁不超不用不超不用不用不用氣用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不 尤其是这人 應該好少真的太少了真的 付け方はさすがのもんだピッコロに叩き込まれただけのことあるな<笑><笑>じゃあ次はやっぱスーパーサイヤ人になる修行に進んでよさそうだ は, はいああ違う違うそれじゃ木をでっかくしてるだけだ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 さて、俺もきます勝手にしろ<音声>セルのののの見号たちの姿が見えんこの辺りのの島に隠れているな いいよかろう<音楽><音楽><音楽><音楽>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 私をバラバララにに貴様<笑>あまりしかサマノかノヤラシユシラワラヨケシティアルぜ 这个比大家用发用刷子的啦我怎么用这里黑牌要用的本気你想再用的我是要我是是要我是我是要要我是我是要要我是我是要要我是要要我要要要要要 ーーバ ど, て<音声>どうやらしゅうでさがつきすぎてしまったらしいな。バカな。きさまはベジータだろう違うのか違うな。俺はス ー, パ ー, ベジータだ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 トランクスも気づいてないのか。十メートル以内に近づかないと。コントローラーは効果がないんだよな。よ、よし。どうやら本当に目いっぱいパワーを出して、その程度だったようだな。がっかりさせやがって。うう。ちくしょう。ちくしょ う, う。 完 全, 体に完全体になキンゼンタイニー、キンゼンタイニー、ナリサうスレバー、コその通りだ絶対ケントユノカ。ピザモア、ソノト供ド、ゼタニマキバセン。 よし1 0ートル以内にち近づいたぞここのコントローラーで18号をストップさせてもチャンスは今しかないんだじゃあね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 それは…私が完全体になりさえすればパワースピード技ゼロ精神力全てにおいて完全な存在になるコンピューターはそう答えたんだあれほど歴然たるさがあっても完全体にさえなればこの俺に勝てるというのかな、何度同じことを言わせるつもりだ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 完全体とやらになるがいい行け父さんふふふ父さんは逃がしてもこの俺は逃がさんぞおいベジータこいつはなんとかしてくれよは1 あんなところに隠れていえがってるかおーいセルに見つかったぞ、うん、し, しまった完全体にはさせんぞ邪魔はさせんぞトランクス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 不是君が私のウォーミングアップを手伝ってくれウォーミングアップでおしまいにしてやるぜよろしく今日はね、小心にもう来いやつ。やりたく t h a n u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 そりゃ、そうかもしれないけど父さんがセルトの戦いで気を失ったら助けに入りますハハ<笑><笑>しぶといなまだかろうじて生きているようだ今すぐ楽にしてやるぞベジータトランクス お前を殺すぞ、セセ<笑>強気なセリフだなトランクスクリームさん父さんを連れて遠くへ離れていてくださいう う, う<音声> ト, トランクスの木が極端に小さくなったセルの木はでかいまま や, やられちまったのか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 貴様もドクター・ゲロの作った人造人間だいいよ俺が連れてって頼んでやる強い仲間が一人でもたくさん欲しいからなクリリンさん心配しなくていいこいつは多分悪いヤツじゃないと思うセルに飲み込まれたあの二人だってそんなにひどいヤツじゃなかったお前のいた未来の悪い人造人間とは違うんだよ次元そのものが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 なの無うるやった 哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼 好起来的 好。 時間が必要そうだね僕はやっとスーパーサイヤ人になったばかりでそれを超えるってそれについては考えがあるんだ、うん、そのために今のオラたちがやれることはスーパーサイヤ人にしっかりなれスーパーサイヤ人になれるあこれから寝るときいいは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 セルはトランクスに武道大会の開催を告げた後とある荒野に自ら部部隊を作り上げたその後テレビ局に乗り込んだセルは全世界に向けて流した放送で地球全体を恐怖で包み込んだセルゲーム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 小さな少年がいたことそして人々は知らなかったベジータたちサイヤ人やフリーザと戦った戦士がいたことを孫悟空の存在をくそ何がセルゲームだまさか本当にテレビであんなことを世界中に放送するなんて。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 本たちの木だ。あいつらもう部屋から出てきたのか。なんだと。な、んでこんな早く。あれやっぱベジータもトランクスもいっセルの木も感じっから。生きてる。どうなってんだいって。お、俺もごはか。みちがだ。なんだあいつら。 あれはスーパーサイヤ人かいや雰囲気が少し違うごく自然にあの状態でいやがる何があったんか教えてくれあはい実はセルゲーム武道大会か面白いこと歓迎やがったな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 有个好完全喺思路踩包自己一头细里不翻。宋空空啊宋的。 ここは世界の運命を決めるセルゲームのリングだ運命を決めるにしちゃうすごいリングだ<笑>そいつが完全体かそういうことだ試合には必ず出ているこれまではもうにも何かを減らないようにしているもう一人は死ぬ<笑> 好りそうだな。其實我覺得刘三明要整下對翼出嚟所以他们在下班一些班门他们在下班时间畫那些你知道他對嘢都不遮了他们在下班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 9日間もありゃなんとかなるさなぜだあの部屋は生涯で2日間しか入っていられないがお前たちならまだ丸一日は十分に入っていられるのにあそこの中何もしなくても相当体にきつい十分に休めてやった方がいいやれやれ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 今の言い方だと、貴様の方が俺より実力が上だと言っているように聞こえる。あ、随分上だと思う。何じゃあみんな、お互い頑張ろうな。武道大会で、また会おう。空ね真実は、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それ 武道大会セルゲームまであと9日精神と時の部屋での修行を終えた悟空とごはんは3日休んで3日とくんそんでもってまた3日休むねねえお父さん 本当にそれでいいの？セルに勝てるの？ま、いいからいいから。悟空さ、ちょっとうちさ戻ってきてくれ。お、oh. お、う<音>ん？はおお、うん通。お、oh. お、oh, 一回見先。 咁今集嚟喺呢度先有咗呢條影片嘅留下點影片同埋 c h a n e 影片咁記得訂閱我 channel, 咁記得按埋隔離一張仔咁下次先準時收睇我哋下次思路遊戲見拜拜